いちいちいち皆さんこんにちは、えー、今回はレビューの依頼をいただきまして、えー、二輪間のバイヤーさんおすすめの秋冬ジャケットをご紹介したいと思いますだんだん気温も涼しくなってきて秋物が欲しくなってきたところですよね今回ご紹介する商品はこちらじゃん RS 太一コジ デ, ディー。 パーカーカタイプのライディングジャケットですねで、えー、私自身太一のおジャケットは結構好きでここのところ毎シーズン購入してるんですけどこのパーカーもね個人的にちょっと気になってた商品だったんですよで今回撮影用にお借りすることができたので実際手に取ってみた感じをいいところそれから気になる点含めて率直にレビューしていこうと思いますではまず基本の商品情報をざっとご紹介します RSJ330 コーデュラフーディーカラーは5色展開価格1万9800円税込み耐摩耗性耐久性に優れた繊維コーデュラを使用でこのコーデュラっていうのはご存知の方も多いと思いますがアメリカの会社が製造販売してる素材でものすごくね強度が高いんですよなのでアウトドア用品テントとかあとミリタリー用品なんかにも採用されるような 高機能な素材ですそしてプロテクターは肩・肘に新型 CE 規格レベル1プロテクターを内蔵あと背中にもフォームタイプのプロテクターが内蔵されていますフードの紐はジャケット内側にボタンがついていて固定が可能走行時のバタつきにも対応背面にはリフレクター素材のロゴがワンポイントでついてます はいって感じですねでここまではね商品ページに記載がある内容ですじゃーんこんな感じですえレディースサイズの設定がないので今一番小さいメンズの S サイズを着てますで通販サイトには女性モデルさんが着用してる写真があったのであ私でも着れるかなって思ってちょっと期待してたんですけど やっっぱりねね大きかったです、ね、特に肩幅ね、うん、え私がこの商品気になってた理由の一つまずこの見た目なんかこう普通のパーカーすぎてこう逆に大丈夫っていうぐらい非常に不断技感これバイクに乗らない人が見たらこう中にこうプロジェクターが入ってるなんて思わないですよね うん、ただね少し重いかなこのフリースっぽい見た目に反してちょっと重たいですもちろんねプロテクターが入ってるしそれだけ生地もしっかりしてる証拠だと思うんですけどこの見た目のカジュアルさこのラフな感じに期待して手に取ってしまうと結構ずっしり感はありますで着心地はすごくいいですうん、まあ、先ほど挙げたコージュラ素材コージュラコンボーニット っていう素材を採用してるのでタイチのジャケットって大体生地がね柔らかいんですよねこの柔らかさは快適全然ゴワゴワしないっていうのかなであと走行時のこのバタつきですね紐のバタつきはボタンで固定して止められますとであとこの腕にタイチとコーデュラブランドのワッペンがついてます でえー、こっちはプリントですね太一胸元 と, あとこの手首の辺りとフードの部分ですねで太一はねこういうロゴのセンスがすごくいいですねこう主張が強めのロゴじゃなくてこういうシンプルなデザインが本当にさらっと着れるのでポイント高いですねはい続いて実際にバイクに乗った時にどうなのかっていうところで防、えー、風性ですね これ内側見るとわかるんですが防風になるようなものが一切ついてないすごくシンプルな作りですでさっき試しにちょっと家の周り走ってきたんですけどやっぱり少し風は通しますなんでこのジャケットを防風目的で使用するっていうのはできないと思います特殊な繊維を使ってるので普通のパーカーよりは密度が高いしっかりした生地ではあるんですが やっぱり寒い日に着るなら中に何か別で防風インナーを着る必要がありますね。といっても真冬にこれ着るのは結構厳しいと思うので9月の今くらいから20度くらいまでだったら使えるんじゃないかなって思います作りがゆったりしてる分中に着込むのが余裕なので日中暑いけど朝晩寒いとかちょうど今くらいの微妙な時期 あと春先とか寒暖差が激しいインナーで調節が必要な時期なんかはこれ1着あると重宝すると思いますそれから注目しておきたいポイント価格大一のジャケットってだいたい3万円前後するものがほとんどなんですよねそんななんかこのジャケットは2万円切ってるんですよ2万2万気軽に買えるっていうのはすごく魅力的ですねユッコバイク TV の視聴者さんは お父さんライダーもすごく多いので毎月お小遣い制でやりくりしてるよっていう人もたくさんいると思うのでなるべく安く買いたいっていう方にもおすすめできる一着だと思います近所をちょい乗りする時とかいかにもバイクウェア重装備っていうのは着るのが億劫な時にありますよね。とはいえとははいいええ 人になりでもこうプロテクター装備はすごく大事だと思うのでちょっとコンビニまでみたいな時も普段着感覚で木柄にこう羽織って出発できるっていうのがすごくいいなと思いましたあとねやっぱりレディース サ, サイズの設定がないのが残念ポイントですね私の周りの女性ライダーでもこうねデザインはすごく気に入ってるのに レディースの設定がないんだよっていう話をちょこちょこ聞くので、まあ、このパーカーに限らずレディースサイズ対応のウエアが増えたらいいですねただこのパーカーはすごくいいのでレディースサイズ出たら欲しい ね, ねレディースサイズを作ってくださいはいということで以上二輪間のバイヤーさんおすすめ秋冬ジャケットの紹介でした このパークが気になった方はぜひ二輪館に実物を見に行ってみてください秋皆さん快適なツーリングシーズン楽しみましょうそれではまたね